おさあ撃っててわしに当ててみよ う, ててみ よ, うよろしい。 多様に戦えればあざをつけられることもなかったな不意をつかれたんですではそのあざをつけた者が戻ってきたら汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守るそやつの目に砂を浴びせ鼻を折りますそれから滅多打ちにしてやりましょうそれは誇りのない安き勝利だ武士たる者を 敵が卑劣であろうと自らは堕落することなく己の義を貫け忘れてはならぬぞはい叔父上ではわしの防御を崩せ堺陣が幽悪武士だと示してみよう<笑>強衝撃で防御を崩し素早く打ち込め やめよ<笑>降参だ加減しましたねしておらんたちであったらわしは死んでおった嘘ですお前に嘘をつくものかよし次はわしの攻めを防いでみよう手心置きするでないぞよく防いだな良い構えだ<笑>疲れた休みませんかまだ終わってはおらんぞ 腹を据え、痛みに耐えてみせよよしでは、受け流しを教えようわしの動きをしかと見ている。打ち込まれたら、すかさず防げる覚えが早いぞ打たれる寸前に受け流すのだ焦ってはならん 恐れるでない撃たれる刹那を狙え上達しておるな良い構えだ休まれますかお前の相手で息を切らすほど置いてはおらぬそれでは槍が相手の稽古を始めようわしの槍をかわしすかさず切り返してみよう よしその位置だ着いた後の隙を見逃すな良い切り返しだ う, うまく避けたな良いかかわしたらすぐさま攻めろうううどうだいかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はあるご指導 痛み入ります終わってはおらぬぞさて仁よわしと刀比べをする気はあるかあざができますよ大口を叩くな一つ賭けでもしよう先に五本打った方が遊戯を決めるとするではタコにしましょう<笑><笑>お見事です 陣<笑>飯の前にあと一つだけ問おう代々当家の武士は規律を守ってきた何を重んじてきたか分かるか主への忠義 己をすることあと申してみよう誉れ勇猛に戦い堺の家を守ることですそれは父の言葉であろうお前にとっての誉れとはそれは民を守ること己を守れぬ者らをお前は優しいな。 だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ勇気と真偽と節制とたやすく思えますが行うは形だわしも日々苦心しておるしかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならもちろん武士にとってもな それが誉れを売る道だアフナテル・サムライク ヘ<笑>ッ<笑>見つけたんだね馬はどこにおる馬屋にいるかも来て騎<笑><笑>兵だ我が物側で走ってる お前はどこだ燃えてる家の裏手さおいで近づけそうだ後ろから喉をかっきれば静かに殺せる誇りはないのか道理に背くつもりはないぞ来い鬼畜ども じゃないだろうねもう隠れんたちも取り返した。ちょっとバンペイだ一人も逃がすでない あ, っっ<笑> あ, <笑>ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。 どこかにかくまってもらえ。小金にに行こうと思います。よし、カイドウは避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた、無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それに、これ以上、見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が。 モコにさらわれただから俺を助けたのか私にはあの子しかいないおじうえがお待ちなのだ頼む高さへ戻ればそれでいいんだおじうえをお救いした後でいいのならば探してみよう一緒に行くよお前はすぐそこだよ そこ。<笑>こやつらは群馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？ 名を付けねばな影世を守る闇。 は城の中だね壁は高くて越えられないね騒ぎでも起こして忍び込んでみるいや大手門から入るハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し叔父上を恥ずかしめ武士を皆殺しにしたこの恥はすすがねばならぬ正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ もう子もそう考えるだろうだがこたびは俺がお主はここで待っておれ<音楽>志村殿を返してもらうぞ Axelot どうしたであろうこの音のありわからねえ。<音声><音声><音声> 真正的时候不 j o あら 地盗である志村殿の老いだ<笑>おじうえが受けた恥すすぎに参ったジ<笑><笑>志村から己のことは聞いておるぞ坂井ジこやつに見せてやる己が 我に蹂躙されて情けをこう姿をな<笑><笑><笑>さあどうする堺人。 いともたやすく平和が戻るとお父に見せてやれ。 か。 若様そそろそろです あ, あ今参る島中の者がお父上を弔いに来ております皆を返してくれ何をおっしゃいますか若様が堺の家督なのですよああお一人ではありませんよお父上は風となり導いてくださりお母上は鳥となり見守ってくださいますおじ上はご本人が 助かった琉璃。ゆり